ンンクチャンネルはい、皆さんこんにちはこんばんはの人もおはようの人もおやすみの人もこんにちはというわけで始まりましたインンクチャンネル今回はインク先生の競馬教室チチチチ記念すべき1回目は馬券の基本中の基本から始めていきましょう馬券を買ってみたいなーって人や 馬券の買い方がよくわからないという人はぜひご覧くださいもう知ってるよって人はお友達とかにこの動画を見せて競馬の沼に引きずり込んでくださいねまず馬券の種類ですが実はこんなにあるんですこの中でも今回は単勝と複勝とってもシンプルなこの2つを紹介していきましょう単勝はとっても簡単 選んだ馬が1着になれば当たりでは副勝はというと選んだ馬が3着以内に入れば当たりなんです当たった時の配当は低いことが多いんですが一番当たりやすい馬券と言えますねあ、でもレースに出てる馬が7頭以下の時は当たり判定が2着以内になるので注意してくださいね次は実際にマークカードに書いてみましょう 使今回は喫茶章の「ィエールマン」の単章を500円買うとしましょうまずはじ名のところの京都をマークレース番号は11そして単章を順にマークします馬番は12なのでここの12のところをマークして最後に金額ですね今回は500円買いたいので 金額の5と単位の100円をマークしますこれで5かける1 0 0で500円分買いますということになるんですねあとは発売機にお金を入れてこのマークカードを入れてくださいねお釣りがあるときは生産ボタンを押して出てきた馬券だけじゃなくてお釣りも忘れずにもしもマーク漏れがあったときは画面のタッチパネルでも操作できるので 焦らなくても大丈夫ですよ。インクチャンネルとまあこんな感じで馬券の基本中の基本単勝と複勝について紹介してみました。馬券の種類はまだまだたくさんあるので、今後もバシバシ紹介していきますね。それでは皆さん良き競馬ライフを。